しかし、まあ、多くの場合は、自分のパソコンやスマホで、imap を使うメール会案と MUA を設定して、そこでメールを読みます。で、ここではですね、インスで定番の MUA である、サンダーバーという MUA を使っています。で、皆さんは、サンダーバードで起動することができるんですけども、えー、私はこれ、MacOS なので、えー、ここの MacOS のアイコンからサンダーバーでを起動します。 ちょっとこのウィンドウはちょっと閉じて後で設定しますけども、ちょっとこれ小さくしましょう。で、まあ似たようなものなんですけども、ここでメールのアカウントを設定します。それから、新しいメールアドレスを設置されたい方ってあるんですけども、もうメールアドレスは皆さんの場合 UEC アカウントが用意されているので、そうではなくて、 メールアカウントを設定するという方を選んでください。えー、資料の方もこれに合わせましょうかね。えー、同じ画面です。サンダーバータですからね。ここで、えー、自分の名前は、まあ、自分の好きな表現でいいですけども、ここで、えー、自分の ID、えーね、ログインアカウントと同じですよ。私は k a 2 6 8 9 あっと、e えしじゃ p. パスワードもあー、まあ、見えないようにとこてますけどね。それで、えー、続けます。そうすると、えー、まず標準的な設定でつ、えー、けるかどうかというのをチェックしてるんですけども、えー、こちらのサーバーの場合は自動的には、えーまあ、できないようになっているので、 接続の保護な人がなってますね。この後ですね、プロトコル関係を自分で設定していただきます。この手動設定を選んでください。手動設定を選ぶと、もっと大きい画面になります。ここで、えー、受信サーバーのプロトコルは imap にしてください。で、えー、サーバーのホット名は、 i m a p c c c c j ポート番号は、ね、いくつか選べるんですけども、ここでは993の方を選ぶ。プロトコルは ssl, tls を選ぶ、えー。認証方式は通常のパスワードでいい。それから、えー、今度は送信側は smtp にもう固定されてますけども、えー、サーバーのホット模様も自分で許しる。これはですね、 m x d i v a e c c j p です。ポート番号は587をすね。で、えー、プロトコルは、えー、ート t l s で、通常のパスワード認証で、えー、ここで、えー、再テストをすると、 えー、特に問題なのです、ねえー、次のアカウントが見つかりました。では、完了。そうすると、ログイン情報を送信してしまって言って、実際に、これからあの、サンダーバードさんが自分のメールの情報を、えー、一応読むって言って、ね、ここで読めるようになるんですけども、えー、それをやった間に先を見てみましょうかね、えー。こういうふうに。 この接続をして、全部終わると自分のメッセージ一覧が見えるようになるはずです。えー、少しお待ちください。この KA002689 は自分のアカウントなので、えー、ここをで、自信取るを選ぶと、えー、私のようにメールボックスをいっぱい持っているので、いっぱい出てきますけど、皆さんは、まあ、自信取る以外にあんまりないと思います。 そして、えー、こうしてみると、今、受信取るの5とかあるんですけども、えー、このビデオを喋った後に5つもメールがもう来てしまったので、まあ、これを読んでもいいんですけども、まあ、それはちょっとさておいて。さて、えー、じゃあ、メールを送るというのをまずやってみましょうか。皆さんの場合、メールがないと思うので。それは、作成を、えー、やりますね。そうすると、メール作成画面はここで開かれてますけども、えー これ、当て先としてはですね、まず練習ですから、えー、自分のユーザー ID に送ってみましょう。ですから、k002689 at ucac.jp。件名は、まあ、テストですから、まあ、テストです。で、この、えー、まあ、なんでもいいんですけども、 それで送信しました。そうすると、えーまあ、しばらく待つと、えー、情報が送信されて、ちょっと呪いですね。まあ、やっているので、少し待ちましょう。無事、を送れました。そうすると、えーまあ、すぐにもうメールが来ますよという通知が来まして、 じゃあ、この、えー、送信時順で、えー、一番新しいのを選びましょうか。このテストですというのは合っています、えー。確かにテストですで DC だと。皆さんもこれに従ってやっていただければいいと思います。どうですか